みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、ボサノバパターンを極めようという3本立て動画中の3本目の動画でございまして、1本目、2本目でいろいろ練習してきたんですが、この3本目の動画でシンコペーションというちょっとこのリズムを応用させるような平たく言うと難しいリズムにチャレンジをしてみようかなと思います。この辺までできれば、まあ、ボサノバの アルペジオで困ることはないんじゃないかなと思いますので、えー、興味がある方はぜひ、がっつりマスターをしていただければなと思います。それでは、えと、A メジャーセブンスを押さえっぱなしで OK なので、まずこのパターンを練習してみましょう。なんか、このコードの回数がすごく増えています。とりあえずやってみます。1 2 3 4 トタータトタータトンタンタタタタタ、こんな感じのリズムです。どうでしょうかできますでしょうか ?A メジャーセブンスのまま。こんな感じのリズムです。まず A メジャーセブンスだけでいいので、まずこれができるようにちょっと練習をしてみてください。 1本目の動画でちょっとこんな 話, こ話をしたんですけれども、右手の動きがかなり大きいと、この辺でつまずくと思います。単純にその右手 の, このコードを引く回数がすごく増えているので、これをいかにスマートに引くかということが結構重要になってくるんですよ。右手がすごい力んでしまって、弦を思いっきり引っ張ってしまうようでも途中で詰まってきちゃうと思いますし。 弾くたびに手が大きく動いているようでも、どこかでリズムが崩れてきちゃったりすると思いますし、できるだけ右手はリラックスをして、動きを小さく弾いていくということがすごく大事です。目安としては、この語源に親指をくっつけたまま弾けるくらい。これが大げさに悪くやると、親指が離れてしまう感じですか こんな感じで、腕からの動きじゃなくて、指先だけの動きということですね。見ててわかるでしょうか。こっから動かすと悪い例。でも、良い例としては、この指先だけ動く。なので、親指を語源につけっぱなしにしてても弾ける。これが理想のフォームでございます。うまくできないよという方は、その辺を意識して練習してみるとよいかなと思いますので、頑張ってやってみてください。 それではこのパターンが A メジャー7ンスだけでできたとしてコードチェンジも交えてみましょうまず A メジャー7ブンをここで押さえてこのちゃんちゃんどちゃんを弾きますよねそしたらここで A シャープディミニッシュセブンスにコードチェンジをしましょうこれがちょっと難しい やってみると<音楽>。わかりますでしょうかちゃんちゃんとちゃ、ここここ<音楽>で、コードチェンジをするという感じです。でそれで、その後の Bm7 と E7 に関しても一緒で。 ここで Bm7 を押さえ、ここで E7 にコードチェンジをするという感じです。ちょっとやってみます。ワン、ツー、サン、シー。 そうなんです<笑>えー、何となく分かりますでしょうかこの高神社のパターンちょっとこのぼサのバパターンに慣れていないと結構頭の中がこんがらがってくると思うんですけれども。 まあ、こんな中途半端なところでコードチェンジをするというテクニック、ぜひともです、ね、習得をしていただければなと思います。それで、さらにまたこれまた応用になるんですけれども、2本目の動画の後半でやったような感じで、このベース音を変えるというのも、もし余裕があればやってみていただけるとよいかなと思います。最初の a m セブンスは5弦は、ん最初の a m セブンスのとき、親指はまず5弦を弾く。 で6 4弾く。で、コードチェンジをして b m a ナス a r p d i m i n i s h e d 7 t h の時は5弦を弾いてで64引く。 ス音を大げさに大きくしてやってみましょうかまず語源から<音楽>こんな感じです これがまあ BPM100 くらいで弾ければ、上出来かなと思いますので、そちらをゴールに目標として燃焼してみてください。それでは最後にもう一回やってみましょう。コー ド, ンコードチェンジとベース の, この弾き分けといいますか、ベースの音を変えてやってみます。100で一緒にできるかないきます。ワン、ツー、サン、スリー 幼、ま、ば、あ、弾くときにそんなに困ることはないかなと思います。もちろんそのソロギタースタイルである話は別ですけれども、普通にこのコードの伴奏、コードと伴奏じゃないか、歌の伴奏でコードを弾くときなんかは、まあ、大体対応できるんじゃないかなという感じです。あとはまあその自分で、ね、その好きなリズムに組み替えたりとかして遊んでいただければよいかなという感じです。で、このまま リ, リズムはこのままテンポを速くすれば3番っぽくなったりとかするので。 そういう遊びもやってみると良いんではないでしょうか。えー、めっちゃ早く。ワン、ツー、スリー。<笑>なんか、全く同じことをやってるのに、なんかリズムが。 リズムは全く一緒なのにテンポが上がるとなんかやたら陽気な感じになりますよねゆっくりだとこんな癒しサウンドなのに<タッ>まるで「スーパーマリオ」のマリオがスターを取って で、無敵状態になったときのよう な, なんかこうイケイケサウンドになったりとかするんですが、まあ、ここまでできれば、上出来でございます。えー、皆さん の, その、なんていうんですかね、熟練度といいますか、その技術といいますか、あんまり無理はせずにできるところからコツコツと練習をしてみていただければなと思います。そんな感じです。えー、あとは頑張って練習ということですわ。えー、またか別の動画でお会いいたしましょう。この、しま っ, った言葉に。言葉に詰まってきた。 えー、以上で、「ぼさの場を極めよう」の3本立ての動画は終わりでございます。また次回お会いいたしましょう。さようなら。<笑>